こんにちは、こんばんは、どうもー、テけぴーです。では、原神のプレイしていこうと思います。じゃあ、今回もデイリー任務やっていきましょう。 この任務はただ壊すだけだから楽だね。い痛い。モンド城のやつはアナの任務だと思うので、これは最後にやろう。 あっそういえばメンバー変えてなかった前回秘境に行った時のメンバーのままになってるメンバー入れ替えよう。 新しい情報でも聞きに行きましょう。背中。じゃあ三つ目。順調だね。ああ、盾持ちいるよ。 構えてると綾香のハ囲ダメージも効かないのかな やるか違う違うこっちじゃないいつもの癖でキャサリンの方にいくとこだった お, お冒険者になったんだおめでとう。 地球を誤送する任務か中途半端な場所だなここに行くか ちょっとちょっとどうなってるの もう終わった。あれ草スライムが乱入してきたせいで会話できない。どういうこと攻撃当たらないんだけど。 終わった。アチーブメントももらえた。ありがたい。ストーリー完結したみたいだけど、その後のアナが気になる。じゃあ、キャサリンのとこ行くか。うーん、今日はこの後何しようかな。星とし。無事今日の依頼をた。 生物を取りに行こうかなイエレランの生物が微妙なんだよね絶縁の旗印を4セットにしようと思ってるまあ一応あるんだけどもっといいやつが欲しい素材も欲しいしね お死後の水元素ダメージが来たら嬉しい な,、ま、た新たな変どういう敵がいるか覚えてないまいっか あっ来年勝負入れちゃったけど一応削れてるからいいかも。 トクラカバキ HTA ギリギリお前回に続きまた炎だありがたいうん。 こっちはまあまあかな。動かないで。 これもまあまあかなあっ上限一回になっちゃった刀はお茶と同じく これも欲しかったやつけどサブステータスは微妙だな防御力はいらないな。 会心率はいいけど他が微妙だな。ああ防御力はいらない。 ゲー用のはゲットできなかったけど、欲しかったのが手に入った。そこそこな成果だったな。しかも、今回は絶縁の旗印の確率が高かったし。では今回はこのあったりで終わります。